皆さんこんこにちは今日はこちらの新型ノアハイブリッド以前高速の市場でご紹介させていただきました非常にいい車なんですけれども今日はこちらの装備ということでご存知の方もいらっしゃるかなと思うんですが。 まあ、トヨタ車に乗ってらっしゃる方はもう全然ご存知だと思うというか、まあ、当たり前なんですけど、こちら AC の1500ワット電源というのがトヨタのハイブリッド車というのは、まあ、今も新しく導入されているハイブリッド車アクアからありますけれどもアクアでもヤリスクロスでもこのようにハイブリッドシステムということで AC1500 ワット電源というものがついています。で、これ 単純に AC のその1500ワット電源が使えると、まあ、いうことだけではないと。意外と他メーカーに乗ってらっしゃる方、特に私なんかも知らなかったんですけど、ホンダの車なんかは、まあ、今回の新しいステッパーゴンでは付いていない。で、先代の私に乗ってたあちらの RPK も GEX でオプション 扱いになってたものなわけなんですけれども、今回結構私大にして言いたいなって思っているのが、この AC1500 ワット電源が非常にこれから重要な薬石を担う機能であるということを今日ちょっとお伝えしたいなと思いましてご紹介をいたします。で、こちらだけじゃなくて実はトヨタの車って、このように、ここにも付いています。 で後ろの場合ですとこのようにアースが接続できるようになっていますなのですごく考えられているただ単にこれ実はついているわけじゃなくて後ほど紹介するんですけれどもあることに気づかれるかなと思います動画でも結構紹介している人が少なくて SASUKE さんっていう方は紹介しているんですけれどもそれ以外なかなか紹介されていない機能だったりするのでご紹介をしていこうと思います はい。で、トヨタのこの AC1500 ワット電源っていうのは、まあ、これパンフレットなんですけれども、見ていただくと、このパワーサプライ、電力供給時間としては約6日、ガソリン満タンで燃料消費力としては400ワットの時と、まあいうことになってるわけなんですけれども、このように非常時の時も備えた上での AC1500W 電源になっています。単純に車が、車に乗っている時に使うという利便性を上げるというものではなくて、非常時、もしもの時に暖かい食事をとか、まあ、スマホの充電ができるとか、まあ、こういったまあ命綱的なもの、まあ、ある時には車を電池代わりに、電気代わりにしようと、まあ、いうこと。ここはもう、 他メーカーとは全然違う発想になっています。で、これ見てるだけでもピンとこないところがあると思うので、ご紹介をしていくと、このように、エンジンかけます。で、この状態で、 AC1500W 電源というのは使えるというのは、あの、皆様もピンとくると思います。ホンダに乗ってらっしゃる方でも、特にそうだよねと、当たり前だよねって思われる方、いらっしゃると思います。でも、トヨタのこの AC1500W 電源の非常時の給電システムというのは、実は考えられているところがあります。まあ、その前にまず、ちゃんと、ヒーターがつくのかっていうのを、まず、 このエンジン今かけた状態、いつもの状態で確認をしてみたいと思います。まあ、このように、これプラズマクラスター。あ、でですね、ここです。ここに、給電装置の AC1500W 電源、AC100V1500W 電源、まあ、ここを押すと、それでまあ使えるようになるということです。で、ここ。 これ、だいたい 1300W ぐらいのものになるんですけど、このようにちゃんとヒーターが使える。まあ、後ろ見ていただくと消費電力が書いてありまして、このように定格消費電力としては 1200W になっています。ちょっと露出が多くて見えないかもしれないんですけど、このように 1200W って書いてあります。 こういうういい感じでちゃんと作動しててくれるようになってい ま, すまあこれはステッパー音とかでも同じでエンジンかけてガソリンのガソリン自体がある程度入っている状態であれば AC1500W 電源のスイッチが入ってちゃんとヒーターつくようになっていますこれは通常の使い方というかまあ車だけで使う場合 じゃ、非常時どうなのっていうことなんですけど、それが、また使い方がもう一個あります。それは、まず、こちら。このボタンを2回押します。で、今、指導してませんって出ます。で、今度、こちらの、さっきの、この、100V のボタン。これを3回。そうすると今、パイロットランプが点灯。 でこれで非常時、給電モードが作動してると、始動するということで、エンジンももちろんかかるんですけれども、これはもう、車としてというか、車に積んであるこのリチウムイオンのバッテリーを使う、もう電池みたいな役割をするものなので、これはもう運転ができません。今試すと、試してみようと思うんですけど、はい、このように、運転ができない。これ なんで運転ができないかっていうことなんですけれども、こういった非常時の状態、車を電池代わり、バッテリー代わりとして電気を使うとしたときは災害が起きているときだったりするわけです。まあ、もしくは停電が起きているときだったりするわけなんですけども、さっきみたいにパワーモードにしていつでもスタンバイの状態だと車が盗難される恐れがあるということなんです。でもこれは盗難されないということです。なので、 例えば自宅の車。車駐車場に置いといてで、電気だけこう使うということがまあできるということで、これがトヨタの。非常時給電システムといったものになっています。なので、もう全然何やっても。エンジンかからない。でもドライバーがこのように鍵を持っておけばいいので。車自体は盗難される。心配というのは？ ないと、まあ、いとうことになるわけですでこの状態でじゃあ次気になるのは通常のパワーモードオンの状態エンジンが車がドライブできる状態とこの自動自給電モードの状態とでエンジンの稼働率っていうのがすごく気になると思いますその辺どうなのか違いがあるのかっていうのを検証していきたいと思います で、先ほどのこのヒーターが役に立つんですけど、この状態だと全然電力消費しないので、ま、この状態でヒーターをつけて、で、これで、ま、つけてる状態で、ま、どのぐらいの頻度でエンジンが動き出してチャージをするのかっていうのをちょっと確認してみたいと思います。ヒーターをつけて、エンジンが始動するように、 なりましたでどのぐらい指導しているのかっていうのも気になるかと思うので、まあ、その辺もちょっと様子を見ていきたいと思います。 まあ3サイクルぐらいちょっと様子を見てみようかなと思います。今ちょうど1サイクル目なんで、結構長い時間エンジンがやっぱりかかってるっていう感じです。まだバッテリーの残量自体は増えて、あ今4にちょうどなりました。4になってもまだエンジンはかかっていて、バッテリーにチャージしている状態になっています。 お止まりました。ちょうど今4で止まりました。で、この状態でまた、あとどのぐらいでエンジンがかかるようになるか。今11時33分なので、見てみたい確認してみたいと思います。今更ながら思うのは、災害時のことも考えると、やっぱりシートヒーターってやっぱ必要だなと。まあ、少し消費電力を早めるということで、ちょっとハイにします。で このノアボクシーの SZ に関しては、まあ、オプションで快適リベンをつけると、リアもシートヒーターがちゃんとつきますんで、まあ、特にこの非常時給電システムがついている状態ですと、ついている車なので、まあ、そういった時でも、すごく役に立つ装備だなと感じます。後ろもこのようについてますんで、前だけがあったかいわけじゃなくて、ちゃんと。 後ろもあったかい状態にできるということなので、まあ、特に、まあ、この辺そうでもないかもしれないですけどやっぱり SASUKE さん が, サスケさんがまあ住んでらっしゃる北海道とかですと、まあ、E4 で4駆っていうのがありますのでやっぱり E4 の4駆っていうのはやっぱりハイブリッドだとやっぱり電池持ってますんで、まあ、こういった自動給電非常時給電システムを使いながらも このような形で、車内も快適にシートヒーター等もついてて保てるということなので、やはりこういったハイブリッドの方がいいかなと、燃料の残量とかも、あまりガソリン車をにしなくても済むというメリットもあるかなと思います。はい、今、さすがにちょっとエンジンがかかり始めたので見てみると思いますけど。どやっぱり3です今ちょうどこの バッテリーレベルが。三になったところで。エンジンがかかり始めます。もう一度。もう一サイクル見てみたいと思います。で非常時給電システムになると、このように。ここセキュリティ。このロックがかかる。ここも、あと大きなポイントになるかと思います。鉄板号についている。リシス電源は。単純に。先ほど見ましたが。車が。 いつでも走れる状態、スタンバイの状態でしか使えないのでセキュリティ運動話しはなくてやっぱ盗難されてしまうんで人がいないといけないっていうのがありますけどこれはやっぱそれが必要ないということでちゃんとセキュリティなんかもしっかりと働いてロックしてくれていると、うん、やっぱそういうところは非常にやっぱトヨタ車はすごい進んでるなっていうのをやっぱ改めて実感します。 今ちょうど4になりましたもうそろそろおそらく止まると思いますあ、止まりましただいたい2分ぐらいエンジンがアイドリングして止まるというモードになってるかなと思いますもう一回モードを確認してみたいと思いますので このままま状態で様子を見てみたいいと思います、まあ、もちろんエンジンがかかるタイミングというのは当然消費電力によって異なりますので消費電力が当然大きければエンジンのかかるタイミングというのは早くはなりますちょうど今前のフロントのこのシートヒーターをハイにして ステアリングヒーターも入れていてで、後ろもシートヒーターを入れています。中が今非常に暑い状態ですで。なおかつセラミックヒーターも入ってますので、かなり暑い状態にはなっていますあ。ちょうど今3になりましたので、そろそろエンジンが始動すると思います。 ちょうど今エンジンがかかり始めました。やっぱりバッテリーがレベルが3になって3になってもすぐかからないんですけど3になって1分ぐらいしてからかかるイメージ、まあ、消費電力によって当然異なります。この辺のスパンは。はい、でここからでここから3からまた4になる時間というのはそんなに変わらないんじゃないかなとは思います。だ い, たい2分ぐらいで レベルが4に到達するかと思います。はい、今ちょうど4になりました。もうそろそろ止まるかと思います。はい、ストップしました。まあだいたい1分ぐらいですかね。2分かからないぐらいで、はいっていことでまあこんな感じでチャージしてくれると。 いう状況です。じゃあ今度はこの今ちょうど非常時給電モードにしてるんですけど通常モードだとどうかっていうのを確認してみたいと思います、はい、このようにエンジンを切っちゃうまた立ち上げるとこうすると普通に走れるようになりますはい、こんな感じですだから 鍵を持っていれば特に問題ないけど鍵を持っていない場合だと走行できないという形になるかと思います、はい、で改めてもう一度ここの電源 100W 入れますでこの状態で先ほどと同じ状態を再現してみたいと思います、はい、切ってもちゃんとあここはそうですねここはもう物理スイッチなのではいで、 ステアリングヒータータも入ってます後ろがどうかでセラミックヒーターは一回切れちゃうので入れます2列目のシードヒーターもエンジンが一回停止すると切れちゃうので入れますと、はい、この状態でもう一度先ほどの非常時給電モードとサイクルが同じなのか変わるのかっていうのを見てみたいと思います はい。非常時給電モードには入ってないので、先ほどここセキュリティロックっていうのは点滅してないですし、メーター自体も特にこのボタンを押さなくても問題ないと。で今ちょうどバッテリーは4の状態。あ、で後ろのスライドドアが開いてるんで戻っちゃいますね。スライドドア閉めます。 ついので窓を開けておきます。はい、今ちょうど3になりましたので、そろそろエンジンがかかるかと思います。先ほどはレベル2になる前にエンジンがかかりましたので、もうそろそろエンジンがかかってくれるはずです。はい、かかりました。 ここまではさっきの非常時給電モードと同じモードかなと思います。で今度また4で止まった場合でしたら、まあ、特に非常時給電の時でも普通に運転できる状態であっても、このレディの状態であっても変わらないということになるかと思います。でまあ、今回はこれ2回、もう1回サイクルを見てみたいと思います。<音楽>この この辺が違います。4になって、今、エンジンだけがかかっている状態ですあ。おそらくこれは、エンジンの断機、まあ、走行するっていうことも考えて、少しこうエンジンの断機が入るのかな。で、まあ、すぐ止まるといった状況です。ちょっとモードが違うかなっていう感じです。もう一回見てみたいと思います。はい、今ちょうど3になりましたんで、 もうちょっとしたらエンジンが始動すると思われます。で、このノアボクシーのハイブリッドのバッテリー容量って、ちょうどだいたい 4kW ぐらいしかありません。P e v に比べるとまあ10分の1ぐらい。も、ま、の、あ、によっては 50kWh のバッテリーとかあったりもするんですけれども、 まあ、ほぼほぼ、今の現状で言うと、だいたい10分の1ぐらい、P ヘルに比べると、容量のバッテリーになってますんで、ポータブル電源なんかも、今ちょうど1000ワットぐらい ?1 キロワットぐらいの、はい。あ、このような感じで、あ3になるとやっぱりエンジンが始動します。で、もう一度止まった時のエンジンの動きを見てみたいと思います。ポータブル電源もちょうど1キロワットぐらい なのでハイブリッドバッテリーの4分の1ぐらいの容量ではあるんですけれども、まあ、キャンプで使ったり、まあ、こういった災害等にあって、電気が使えないときに使ったりということで、結構今、売れてる商品だったりします。なので、やっぱりこういった給電装置がついてる車だったらまだいいんですけど、給電装置がついてない車も今、非常に多かったりしますので。 ポータブル電源は、まあ、ついてない車でしたら、まあ、ポータブル電源があった方がが非常にいいかなと思ったりします、はい。今ちょうど4になりましたんで、もうそろそろ止まると思いますただ、すぐ止まるわけじゃなくて、なんかエンジンのアイドルモードみたいな形で、1回、チャージは停止するんですけど、エンジンはかかったまま、あでも止まりました、うんあ、やっぱほぼほぼ変わらないのかなっていう感じかなと思います。 はい、ということで、まあ、今回、知りたいなと思ってたところが、この非常時給電モード、まあ、もう一回お見せ し, してみたいと思うんですけれども、このように、2回押す、それからこちらの AC100V、1、2、3と、3回押すとパイロットランプが点滅、でこの状態で非常時給電モードが。 作動と、ま、いうことで、このような形で、車のバッテリーが、電池の役割をしてくれるといった、ま、そういったシステムになってると。ま、ただ、普通に、インカーとか、ワイパーとか、ま、そういったものは当然使えますし、ま、普通に車の装備っていうのは使う。あとはテレビも当然見たりするということもできると。 まあ言ったものになっています。はい。ということで、まあ、今回は、この新型アノアボクシーに搭載されています、この非常時給電モード。まあトヨタの車、最近の車ですと、ほぼほぼ使われている、搭載されている機能なんですが、まあこのように、電力供給時間が約6 2日間ということで、ガソリン満タン、消費電力400ワット時ということで、まあ今回はね、もうちょっとかなり消費電力としては、 大きい。セラミックヒーターだけでも1300ワットありますんで、まあ、さらにシートヒーターとか、ステアリングヒーターとか入れてるので、よりバッテリーとしては高いんですけれども、まあ、濃縮動画ということで、どのようなエンジンの作動をするのかということで、まあ、こういったエンジンの作動も、まあ、パワーも普通に運転している状態と変わらない状態で、非常時、給電システム時でもエンジンがかかると。 でバッテリーレベルとしては3に落ちて、落 ち, てちょっとしてからエンジンがかかって、また4になったら戻るというような、その繰り返しによって、6日間、エンジンの稼働とバッテリーの容量合わせてまあ6日間持つとまあいうことで、この辺が少し。 説明としては不十分だったところがあってどういう感じで動くのかなっていうのも気になってらっしゃる方もいらっしゃったと思いますのでお伝えをいたしました今回はこちらの新型ノアボクシーに搭載されています非常時給電システムの作動についてご紹介をいたしました当チャンネルでは車およびカー用品のレビューを行っております最近は 車のガジェット、まあ、こういったガジェット系、それから車の装備、こういったエビ機、こういったものも紹介をしておりますので、ぜひ興味のある方はご覧になってみてください。それでは失礼をいたします。